はいどうも、風神ジャパン YOU です。本日も元気に動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回ね、本当はもっと別の動画をね、ちょっと用意してたんですよ。ただ、それがね、ちょっと、あと一歩のところで編集が終わらずということで、うわ、また今日も動画出せなかったかと、めちゃくちゃショックを受けてたわけですよね。はい。ただ、そんな時に僕がちょっといつもやってるね、えー、ワンピースのバウンティラッシュっていうゲームなんですけれども、そちらのアプリの、えー、ガチャを引いた時に、マジか マジか、俺めっちゃついてんじゃんと、そういったちょっと神引きがあったんで、えー、動画にさせていただきました。まあね、えー、いつも見てくださってる視聴者の皆さんにはね、ちょっと、まあ通常のね、動画の代わりといってなんですけれども、まあ楽しんでいただけたらいいなと思いますし、このバウンティーラッシュをね、普段やってる方、もしいらっしゃいましたら、わっ、風神ジャパン、こんな引き捨てたんかと。 えー、そういう風に驚いていただけたら嬉しいなと思っております。ということでね、まあ、神引きとか言っちゃうとね、まあ、本んを半分ね、なんかネタバレしてるようなもんなんですけれども、まあまあ、その辺は置いといてね、まあ、この今回引いてるガチャっていうのは、えっ、ー、と2月22日、これがおでんの日ということで、えー、食品のおでんと掛け合わせてですね、ONEPIECE のこのキャラクターの光月おでんの誕生日になってるわけですよ、で、それを記念して一応、まあその復刻ガチャということで登場しております。で これを、ね、あの僕、今日う弾いていったんですけれども、まあ、僕、普段モーニング娘。のね、えー、リアクション動画やらせていただいてます。じゃあ、モーニング娘。ファンとしては22日、この2月22日というのは、何の日かというと、横山玲奈ちゃんの誕生日ということですよね。はいといととうことで 誕生日おめでとうございますということでねあの引いてったわけなんですよだから僕はねもうおでんの誕生日っていうことよりもむしろね横山玲奈ちゃんの誕生日祝いというような形でねもうそんなテンション爆上げな感じで、えー、引いてったわけなんですよで今回のその神引きっていうのがねいわゆるね、えー、横山玲奈ちゃんがもたらしてくれたんじゃないかなと思ったわけですよなんでかっていうとね笑う角には服着たるっていう言葉あるじゃないですかで 横山玲奈ちゃんって本当に笑顔が素敵な方なんですよ、えー、埼玉県出身の、ねえー、横山玲奈ちゃんなんですけれどももうねあの明るくて本当にとにかく底なしに明るくていつもね玲奈、あのー、ちゃんの周りには笑顔が溢れてるというようなねもう本当に太陽のようなもうそんな存在なんですよでその玲ナちゃんが誕生日だからこそ この僕にもね、このれいなちゃん誕生日祝いということで引いたこのガチャ、えー、神引きをねもたらしてくれたんじゃないかなと思っておりますで、これからね、その様子がね登場していくわけなんですけれども、もう今日本当にね、あの興奮しました、大興奮しました、いつもね、もうこれ、キャラ自体は1年前に出たキャラになるんですけれども、はい、はい、はい、これなんですよ、このね、キャラクターが。 えー、コ月ズ兄弟というキャラクターでございます。このキャラクターをね、もたらしてくれたもう、横山玲奈ちゃんがもたらしてくれたんです。本当にありがとうございます。ということでね、あの、これからもですね、あの、モーニング娘。そしてね、ワンピースも大好きですし、本当にずっと応援していきたいなと思うんですけれども、まずは、横山玲奈ちゃん、本当に誕生日おめでとうございます。笑い角には福着たるということで、横山玲奈ちゃんに幸せが訪れますように、ありがとう